土曜13時30分からが4月以降も継続する意向であることが明らかにされた。キングプリンスを昨年11月、平野史洋26、岸優太27、神宮寺裕太25のメンバー3人が23年5月に脱退し、同時にジャニーズ事務所を退除することを発表した。 5月22日で5人での活動を終了し、長瀬恋24、橋山23の2人で、キングプリンスを継続していくわけだだが、ファンの懸念の一つが、冠番組が継続されるかだった。3日に行われた日本テレビの4月期改編説明会で編成部長木戸動講氏は、同番組について、 継続すると説明したが、現状におきましては、引き続き考えていくというところではありますが、番組の改編の予定においてはない、と、どのような形で継続していくのかについて、具体的な名言は避けた。これでファンは安堵しているかと思ったら、どうも様子が違う。ネットでは、5人じゃないと成り立たないコーナーも多いし、2人で成立するのかな 番組継続は素直に嬉しいけど今の内容だと成立しないコーナーばかりな気がするけどどうするんだろう笑いを生み出しているのは主に岸くんと平野くん。だから継続後も面白い番組を作れるかといったら厳しそう、と冷静な意見が目立った。四角五人のバランス感がちょうどいい。 同番組はトバーでも放送直後には、バラエティランキング上位に必ず食い込み、ファンではなくとも、岸さんや平野さんのボケ具合に焦点を当てた企画を中心に、面白いから見てる、という視聴者も多い印象です。バラエティ番組制作関係者。何より5人のバランス感がちょうどよく、それぞれの個性を活かし合う様子がエンタメとして成立しており、それも金プリが、 ポスト嵐と呼ばれていた理由だろう。しかしグループとしての人気が高いほどメンバーが抜けるなどで形が変わると違和感が生じるリスクも存在する。嵐の継続番組である VS 魂グラデーションや全国ご当地ニュースバラエティショーチャンネルはそれぞれ相葉正樹さんと桜井翔さんがメインマックを務めていますが番組名変更などのてこいレゴも 視聴率、話題性ともに伸び悩んでいます。キンプリも嵐同様バランスの取れた面白さがあったので、嵐の後継ぎ番組の二の舞になりそうな予感もします。どうファンの中では、VS 魂のように、色々なジャニーズの人たちを絡ませるのではと予想する声も参見されている。 また旅重なる報道で、脱退組と残留組それぞれのファンも分断気味なため、元々番組を見ていたファンがどれだけ残留組の冠番組に残るのかも疑問だが、新生金プリの行方はどうなるのか。平野志耀さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、